恋愛必勝法イエーイおいリスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集しております、はい、ちなみに実際に行った恋愛必勝法でも妄想の恋愛必勝法でも構いませんうん、<笑>なんでこの言葉追加されてるんだろう<笑>クソみたいな必勝法は「できにしますお気を付けください」と書かれていま す, <笑>ていますということでじゃあ読んでいきたいと思いますね、はい えー、ラジオネームを数学さんからいただきました。ありがとうございます。えー、桜井孝宏さんの声もいいですが、うん、個人的には桜彩音さんのお声をお借りして、うん、チェンジ進化ルームワンと、あのセリフをかっこよく言えば、子供はもちろん大人まで幅広い世代に支持されそうで、一度は憧れます。うん、かっこ僕の一押し声優さんです。よろしくお願いします。という。 はい。そうか。うん、数学さんは、桜さんのファンなんだね。うん、<笑>あのさ、<笑>あのさ、ねあのなんかね、ツヤっとしたハガキを渡されたが、ちょっと嫌な予感はしたんだよ。うん、あのー、うーんと。<笑>だから、あの<笑>ね、ねえ。どう思 う, <笑>うそうだねう。とっても好きなんだね。<笑> あの、なんて言って、い、いのかな<笑>いや、さすが美人、美人だよ、この方は。本当にね。実際お会いしたこともありますが、はい、すごく素敵な方だった。なぜ、なぜこれを、ファンなんだったら手元に置いとこうよ。<笑><笑>そしてこれ、あの、多分雑誌の付録じゃない ねえすご い, 雑 誌, い雑誌名はえっ、ー、と「バキューン」が入るかなです<笑>おお多分今バキューン音が入っているでしょうあのねあのみんなが読むあのあれですよはいということでありがとうございましたはいありがとうございました<笑>